何も喋らなければ今度こそ殺すいいなふん、<笑>前のように簡単にはいかんぞさあ来るなら来いよ戦うのは貴様一人か当然だろお前ごとき俺だけで十分だしめた17号だけでも倒せばセルの完全退化は防げる 行くぞ行くぞ俺のパワーアップがバレバリない今だよなあ はっパンチに重さが足りないようだな偉そうなことを言ってくれるじゃないかあかんどうなっやるだっこあっ のどをさせてやっん っ, しやよっ人造人間でもないのにすらしいパワーだっしや、はあ消えろーしやっ うん、はっ、えー<笑><笑> ちょ っ, っ, っみを待して勝 るよファカンコーラスボーッファパワーは互角でもスタミナに差がつき始めてきたようだな俺のエネルギーは永久に減らないフフフフフフフフ セルししまった戦いに気を取られて接近に気がつかなかったかとうとうきれいすべき日がやってきたのだこの私が17号18号と合体し完全体になる日がそそこまでパワーアップしていたとはき貴様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 ふざけるのもいい加減にしろ究極の戦士ならもうここにいるだろうお前の意志などどうでもいい吸収されることはもう決まっているのだその鬱陶しい口を黙らせてやるダメだ逃げるのだ17号敵の戦闘力はあまりにも大きすぎる<笑>やれやれ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 そう言うと思ってもう近くまで来てるのよすぐにそこに着くわありがとうブルマさん俺はピッコロを手伝いに行きます役に立たなくてもここでじっとしているよりはマシだよよせ天津飯戻ってこい今のわしには全くどうすることもできん世界一の無天狼師と言われた時代が懐かしいわい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 <笑><笑>何なんだこいつの強さはそろそろ遊びは終わりでいいか うん、うわっややりやがったななんということだ世界が違いすぎるああまりにもあれではどうしようもない確かに逃げたほうがよさそうだね。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 ボールをいただこうルズ・カーシュ<笑> こんなに強かったのかじ、16号のやつ。まだだ今すぐ急いで逃げろ奴はまだ死んでいない冗談じゃない人はをかさずに逃げてたまるかよこの俺の手で、とどめを刺してやる出てきやがれ<笑>望み通り出てきてやったぞ し, しまった あっはっ逃げるぞ十八号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 16号さあ今度はお前の番だ、18号ともに完全体を作り上げよう、うん戦機候補はっ<笑>何をしている早く逃げるんだ たかが天津飯ごときに邪魔をされたか孫悟空おめえが捨てるかピッコロの木だピッコロはまだ生きてる何をするつもりか分からんがお前を逃がしはせんぞ 気聞いてるがしああ <ペー><ペー>どうにか隙を作って逃げるしかねえ。 あ<笑>っ<笑> おのはっ はんと助けるんが先だなっどこへ行ったうんどうやって移動したのだ今のオラじゃどうひっくり返ってもおめえには勝てねえだが 一日待ってろ。必ず、おめえをクテン天板に倒してみせる。はっはっは何を言い出すのかと思ったら、たった一日で、何ができるというのだ。二人とも、もう大丈夫だ。神様の神殿に戻れば、戦図がある。逃げる気かそうはいかん 逃げられた消えるとは妙な技だ孫悟空いつの間にあんな技をおっと18号を捕まえねえば孫悟空など今やどうでもいい壊れている16号と一緒では そう遠くまではいけないはずだセルは異常なまでの強さだはっきり言って誰も勝てないおいベジータとトランクスが部屋から出てきたぞほんとかどうもすみませんお待たせしました父は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 とんでもねえバケモンだったぞ<笑>。いたいた、クリリンくんの言った通りね。あ、ねえねえちょっと、あんたトランクスじゃないの？そうでしょ え, ええ、なんで髪型変わってんの？カツラ？こ、ここには不思議な部屋があって、そこでの一年は。 外のたった一日なんですその部屋で俺と父さんは修行してへえ一体何をしに来たんだブルマほらベジータが着てる戦闘服ってすごく防御力が高いじゃないだからみんなの分も作って持ってきたのよへえエゲと軽いんだなこれさっきも言ったがカカロット 貴様はその服を着ても無駄だおめえがセルを倒しちまうからだろそんならそれが一番いいさよしごはん今度は俺たち親子の修行の番だはいスーパーサイヤ人のその先へ戦士たちの嵐修行 何もかも真っ白だ。か、体も重いし、あ、暑くて息苦しい。表に出てみろ。地球と同じ広さらしいぞ。迷わねえように気付つけねえと死んじまうかもな。こ、こんなとこで一年も。さっそく。 修行始めるぞ。遊びに来たんじゃねえんだ。まずは、ご飯をスーパーサイヤ人にする。ス、スーパーサイヤ人に、僕が、な、なれるかなもちろんだ。おめえも劣気としたサイヤ人の血引いてんだぞ。とりあえず、スーパーサイヤ人になんねえとな。本格的な修行は、それからだ。僕、ひょっとして、 お父さんの修行の邪魔になるんじゃ。ああ、最初のうちはな。オラ、スーパーサイヤ人を超える力を必ず手に入れるつもりだ。しかしご飯、おめえにはそのオラをさらに超えてもらうつもりだ。えぼ、僕がお父さんをそうだ。絶対にそうなっと、オラを持ってる。そんな、 僕が、なれるのかなはははすぐにそうなれってわけじゃねえさあてず、じっくりやっていこうぜ、ごはんまずは、軽く体でもあっためてからだ準備運動だからって、手加減はいらねえぞはい やっごい いいカツを踏んでるだけのことはあるんですなそそうかな、ね たまるどころじゃなかったな<笑>この部屋で戦うのは結構大変だね技や体の付け方はさすがのもんだピッコロに叩き込まれただけのことはあるな<笑>じゃあ次はやっぱスーパーサイヤ人になる修行に進んでよさそうだははい 違う違うそれじゃ木をでっかくしてるだけだスーパーサイヤ人はまず怒りがきっかけになる怒りプッツンと切れるんだそそんなこと言ったって怒れないよいきなり上手くなれるわけねえさ父さんだってベジータだって苦労したんだはせることなんてねえぞごはん さて、行くか。俺も行きます。勝手にしろ。うーん。十八号たちの姿が見えん。この辺りのどこかの島に隠れているな。よかろう。 を見せるんだ見せなければ島を順に破壊するわかった現れんか面倒をかけやがって貴様はベジータ貴様がセルカ… あいつはベジータわざわざ何しに来たまさかこの私を倒しに来たつもりか倒しに来たんじゃない跡形もないほどバラバラにしてやるんだ私をバラバラに貴様が <笑>あまりにバカバカしい発言に呆れるしかないなフッ<笑>よーく見るがいいセル貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜはっ こ, この俺の俺力を味わってもらおうかど少しはやるましいな。 本気にさせたいようだこの私を。 はあはあはあはあ、どうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいな。ば、バカな。き、貴様はベジータだろ違うのか違うな。俺は、スーパーベジータだとてつもなくでかい気を感じて来てみたけど。す、すげえ。あれが、新しいベジータか。トランクスも あんなに強くなってるんだろうか。悟空とご飯は来てないみたいだな。あ、じ、人造人間たちだ。こ、こんなところにいたのか。セルも、ベジータも、トランクスも気づいてないのか。じ、10メートル以内に近づかないと、コントローラーは効果がないんだよな。 よしどうやら本当にめいっぱいパワーを出してその程度だったようだながっかりさせやがってうわっちくしょうちくしょうく完全体に完全体になれさえすればほう貴様が完全体になりさえすればこの俺には負けんというのか そ、その通りだ。絶対に負けませんよ、よし。じ、10メートル以内、ち、近づいたぞ。こ、このコントローラーで18号をストップさせても、破壊しなきゃセルに吸収されてしまう。 ああれはまさか緊急停止コントローラー なぜあいつが？プルマさんごめんえうまく逃げるんだ絶対セルに吸収されないでくれ頼むなぜだなぜそいつを壊したチャンスだったはずだろうそそれは私が完全体になりさえすれば。 パワー、スピード、技、頭脳、精神力、すべてにおいて完全な存在になる。コンピューターはそう答えたんだ。あれほど歴然たる差があっても完全体にさえなれば、この俺に勝てるというのか。な、何度同じことを言わせるつもりだ。き、貴様となら、間違いなく勝てるぞ。その程度ならな。 おうと父さんまさかお前たちサイヤ人は根っからの戦闘民族だ戦ってみたいだろう完全体になった私といいだろう貴様の罠にまんまとかかってやる完全体とやらになるがいい行け父さんふフふフフ 父さんは逃がしてもこの俺は逃がさんぞおいベジタータこいつはなんとかしてくれよ。あ18号ああんなところに隠れていやがったのか。 ついに完全体になる時が来そう。 さんは間違っているあいつを完全体にしてはいけないんだふん、<笑>情けない奴めセルがどう強くなるのか見たいと思わんのか俺はそんなもの見たくない地獄のような未来はもうたくさんだいうけんいっしまった<笑>目が はあ、いよいよ完全体に変身か今度こそがっかりさせるなよ。 出来上がりかついにセルは18号を吸収して完全体へとなった18号を吸収されクリリンは怒りの拳をセルに向けるが圧倒的な力で返り討ちにあってしまうトランクスが預かっていた扇図で一命を取り留めたクリリンは完全体となったセルの強さに驚愕していた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 君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかなウォーミングアップでおしまいにしてやるぜよろしくー月が回ってきたようだぞどうやら思った通り完全体になっても大したことはなさそうだなすごいっ でやってないなだからウォーミングアップといったではないかビッグバンアターッッグンあ<笑> これがスーパーーパベジアク<ター><ター> 過ぎて戦いがつまらないとお前が言った言葉をお返ししなければいかんかなさてとそろそろ殺してしまうか何してんだトランクス早く助けないと本当にベジータは死んじまうぞ父さんは俺や悟空さんに助けられることの方がセルにやられてしまうより ずっと屈辱なんですそういう人だそりゃそうかもしれないけど父さんがセルとの戦いで気を失ったら助けに入ります<笑>しぶといなまだ辛うじて生きているようだ今すぐ楽にしてやるぞベジータトランクス お前を殺すぞセル<笑>強気のセリフだなトランクスクリーンさん父さんを連れて遠くへ離れていてくださいううんうトトランクスの木が極端に小さくなったセルの木はでかいままややられちまったのかた大変だ おお起きろベジータお前にもベジータにもずいぶん失望させられたもっと楽しめるかと期待したが最後に質問があるお前たちは私に乾杯したとはいえ短時間で急激に実力をアップ させてきた時間があればさらなるアップも可能かやってみなけりゃわからんだがなぜそんなことを聞く<笑>可能性がないわけでもないか次の質問だ孫悟空は何をしているなぜここに現れないのだ 悟空さんは、貴様を倒すための修行中だ。明日には戦いに現れる。悟空さんなら、必ず願いを叶えてくれるぞ。俺は、そう確信している。いい答えだ。では、武道大会を開いてやる。ぶ、武道大会 ?10 日後の12時にしよう。 大サービスだ。せいぜい強くなって楽しませてくれ。い、一体何のことだお前は知らんかもしれんが、かつて天下一武道会という大会があった。そいつを再現してやろうというのだ。ただし、お前たちの相手は私一人でいい。 一対一で戦い、私が勝ったら次の者がまた私と戦うのだ。何人でも構わん。場所など詳しいことは近いうちに知らせてやる。テレビ放送を通してでもな。ま、待てセル武道大会の目的は何だそして最終目的は 武道大会の目的は強さの確認と、全世界を恐怖に落とし入れること。最終目的は特にありはしない。あえて言えば、楽しむことが目的かな。一番の目的は、もちろん、恐怖に怯え、引きずった人間どもの顔を見ることだ。 あはあ。それでは楽しみにしているぞ。その後トランクスは、センズで回復したベジータとクリリンに、セルが提案した武道大会のことを説明した。ぶ、武道大会俺たちを使って遊んでやがる。ち、ちくし俺、 悟空さん達が出てきたらもう一度精神と時の部屋で修行してみるつもりです貴様もカカロットも必要ないこの俺がまたあの部屋を使えば済むことだ<笑><笑>俺も大会に出る頼む俺をカプセルコーポレーションに連れて行って直してくれ役に立ってみせる<笑>ふざけるな 貴様もドクター・ゲロの作った人造人間だいいよ。俺が連れてって頼んでやる。強い仲間が一人でもたくさん欲しいからな。クリリンさん心配しなくていい。こいつは多分悪い奴じゃないと思う。セルに飲み込まれたあの二人だって、そんなにひどい奴じゃなかった。お前のいた未来の悪い人造人間とは違うんだよ。次元そのものが。<笑> ご飯、おめえはオラの考えてた以上に強くなってくれたみてえだな。そうかな。僕にはよくわからないけど。だがまだまだ、おめえは強くなれるし、本当は今だって力出し切れてねえだけだ。うーん。そろそろ、修行の仕上げに減ってみるか仕上げああ。 いつもよりもっともっと本気でかかってこい。父ちゃんをぶっ倒すつもりでな。そんな、倒すのは無理だと思うけど、できるだけやってみる。おめえの力、オラに見せてみろ。うん、は, はいや。やるな、ご飯。ん。 こっちも行くぞは行ごはん 俺ならすぐにオラを超えられそうだ。お父さんを超えるどうしたご飯もっと怒ってみせろ怒れって言われても。 よかったぞ は, はい う, うーんでもお父さんスーパーサイヤ人をさらに超えるにはまだまだ時間が必要そうだね僕はやっとスーパーサイヤ人になったばかりでそれを超えるってどうやればいいか考えがつかないそれについては考えがあるんだ そのために今のオラたちがやれることは、スーパーサイヤ人にしっかりなれるっていうことだな。スーパーサイヤ人になれるああ。これから寝るときイゲーはいつもスーパーサイヤ人でいて、それが当たり前の状態に持っていく。まずは、スーパーサイヤ人になったときの落ち着かない気分を消すことから始めんだ。 その後、改めて基本的な修行からやり直す。遠回りのようだけど、それがスーパーサイヤ人を超える、一番の道だと、オラ思う。ん う, うん。はいセルはトランクスに武道大会の開催を告げた後、とある荒野に、自ら部舞台を作り上げた。 その後、テレビ局に乗り込んだセルは、全世界に向けて流した放送で、地球全体を恐怖で包み込んだ。セルゲーム。セルただ一人を相手に、何人でも参加可能な武道大会を、9日後に開催すること。そして、参加選手全員がセルに負けた場合、 世界中ののすす、べて人間を殺すとセルは宣言したのであるその宣言が冗談などではないことを証明するようにセルは街の一角をやすやすと破壊し去っていったこのセルの行いはたちまち世界中をすざまじい恐怖で覆い尽くした平和な世の中で 弱体化した軍や警察ではどうしようもない敵であることは誰の目にも明らかであった。人々は忘れていた。その昔ピッコロ大魔王と戦った小さな少年がいたことを。そして人々は知らなかった。ベジータたちサイヤ人やフリーザと戦った戦士がいたことを。孫悟空の 存在をくす。何がセルゲームだまさか、本当にテレビであんなことを世界中に放送するなんて、思いませんでした。セルに全員負けたら、世界中の全ての人間を殺すなんて。おかげで世界中が恐怖で大パニックだ。悟空さんたちは、あとどれくらいで出てくるんでしょうか丸一日までには、まだ三時間近くある。 ふん、丸一日ちょうどで出てくるとは限らんぞ焦ることはないまだ勝負の日まで9日もあるんだ孫たちの気だあいつらもう部屋から出てきたのかなんだと な, なんでこんな早くあれやっぱベジータもトランクスもいっつセルの気も感じっから。 生きてるどうなってんだいってああれはご飯かか道前だなんだあいつらあれはスーパーサイヤ人かいや雰囲気が少し違うごく自然にあの状態で嫌がる何があったんか教えてくれあはい実は セルゲーム、武道大会か。面白いこと歓迎やがったな。ミスターポポ、オラの道着捨ててねえかん あ, ああ、捨ててない。ピッコロさん、僕も新しい服が欲しいです。ピッコロさんの服を。わかった。かっこいいやつをプレゼントしてやる。 で、どうなんだセルを倒す自信はあるのかわかんねえさ完全体ってやつになったあいつにはってねえからよこれからちょっと見てこっからうーんとー孫悟空かああそうだどうだ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 いい支援になりそうだな。あそこまで強くなっていったかなど、どうでしたか悟空さん。正直、あそこまで凄くなっていったは、思わなかった。やってみなきゃわかんねえが。ま、このまんまじゃ、俺は多分勝てねえだろうな。そ、そんな もう一度精神と時の部屋を使うがいい時間はあるんだいやオラとご飯はもういい下界で修行する9日間もありゃあなんとかなるさなぜだあの部屋は生涯で2日間しか入っていられないがお前たちならまだ丸1日は十分に入っていられるのにあそこの中何もしなくても相当体にきつい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 なんだと気に入らんな。今の言い方だと、貴様の方が俺より実力が上だと言っているように聞こえる。あ、ずいぶん上だと思う。何じゃあみんな、おたけ、頑張ろうな。武道大会で、また会おう。行こう、ごはん。あ、はい。武道大会、セルゲームまで、あと、 し日精神と時の部屋での修行を終えた悟空とごはんは疲労した体を休めるため自宅に戻った「3日休んで3日とくんそんでもってまた3日休む」「そして武道大会だ」 ねえ、お父さん。本当にそれでいいのセルに勝てるのま、いいからいいから。悟空さん、ちょっとうちさ戻ってきてくれ。ん父。